皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。えー、本日ですね、ご紹介するのはこちらですね。これ見えるかなメガダプーというメーカーのマウントアダプターなんですよ。えー、こちらですね、なんとソニー E マウントのレンズですね、がニコン Z マウントで使えるようになるというレンズなんですね。これね、すごく便利なので紹介したいと思います。じゃあ行ってみましょう。 ちょっと試しにつけてみましょうか、えー、こちらにはシグマさんの20の f 1んですねこのレンズレビューした時ニコン Z で使いたいっていう要望が多かったんですけどマウントアダプターですねちゃっとつけてそしてニコン Z のボディですねはい取り付けられますはいこんな感じで見事取り付けることができました まあ、敏感な方だとちょっと思うのがニコン Z マウントとそれからソニーの E マウントって内径全然違うじゃないですかソニー E マウントがえ内径 46mm かなここの大きさですよねでニコン Z こっちの大きさが 55mm なんですよ確かだからソニー、e、マウントとニコン Z でだいぶそのマウントの内径が違うから小さいマウントのやつを大きいマウントにつけることで 周辺原稿とか起きるんじゃないかとか、オートフォーカスとかね、使う人は結構気にするかもしれない。まあ、自分の使ったね、所感をお伝えしていきたいと思います。えー、多くの人が気になるであろう、えー、このシグマの2 0ミリの F1.4 を、えー、このマウントアダプターを返して Z につけたときに、どういう写りをするのかというのを、まず最初にお伝えしたいと思います。えー、写真見せますね、これです。はい 今までも、このソニー E マウント用から Z に変換するマウントアダプターってあったんですよ。でもね、私もそれ使ったんですけど、やっぱね、周辺原稿結構してたんですよね。で、どうなのかなーって思ってたんですけど、このマウントアダプターはね、そんなに気にならないですね。周辺原稿 F1.4 なんで気になるっちゃ気になるのはまあ当然なんですけど、マウントアダプターの影響で周辺原稿出てるっていう感じは、あんまり影響受けないです。 こういう電子接点付きのマウントアダプターっていうのはオートフォーカスを使う人の方が多いじゃないですかだから私みたいにマニュアルフォーカスで使う人の方が少ないんですねで星を撮るときにこういう電子接点付きのマウントアダプターって実は結構罠があってですね、えっと、再生モードから撮影モードに復帰したときに通電するんですねそのときに通電した瞬間にピントがずれるっていう現象が あったんですよこれ結構立ち悪くてですね、タイムラプスの撮影とかだとピント合ってるなんて確認して、よし、撮影開始ってやったらそこから全部ピントがずれてるっていう、そういう現象があったんですよ。だから、あの基本的にはマニュアルフォーカス用 の, その電子設定のついていないマウントアダプターを使うっていうのが通例だったんですけど、再生モードから撮影モードに復帰、通電してもピントずれなかったですし、 F 値ももちろんコントロールができます。このマウントアダプターは大丈夫でした。だからね、私ね、すごく満足してます。で、まあ、この素晴らしいマウントアダプターなんですが、購入時はちょっと注意が必要です。必ずですね、正規代理店の商店工房さんか、ヨドバシさんとか、ビッグカメラさんとか、あとは、えー、とカメラ専門店さんは、基本的には商店工房さんと取引あると思うんですけども、 えそこから買ってください。私の概要欄にリンク先貼ってますけど、一応これ Amazon の, あのアフィリエイトリンク貼らせていただいてますけど、これも商店工房さんのリンクになってますね。必ずそこから買ってください。と言いますのも、実は私一回これミスしててですね、全然違うところから買っちゃったんですよ。ポジっちゃったんですよ。そしたら、あのそれはですね、やっぱちょっと問題があって、ちゃんと動かなかったんですね。え商店工房さんから買い直したら、 ちゃんとです、ね、それ検品したやつを送ってくれたんですよ何かあった時のアフターサービスっていうのがちゃんとやってくれるんで正規代理店からちゃんと買いましょうとでこのマウントアラフター、まあ、ここちょっとシール貼ってるんですけどこれはあの、えー、私が暗闇の中でもこれが光るように蛍光シールを貼ってるっていうだけなんで気にしないでくださいね一応これが箱なんですけどね、まあ、取り扱い説明書とかなんですけどあのこういうですねアップデートができるんですよ アップデートの USB 端子がついてます。はい。装着方法なんですけど、ここにね、ここになんか点4つあるの分かりますかね、うん、はい。この点4つに、アップデート用のこの USB ケーブルの、この部分にですね、なんか点4つついてるんですよ、これ。えー、ここにね、よーく見ると、よーく見るとなんですけど、アップデートって書いてあるんですよ。よーく見るとですね、ここの端子に、 こういう感じではい、こういう感じで装着しますあのこう傾いてますけどこれで問題ないですうんこの単身用本がちゃんと噛むようになってますねでこれを USB 端子に接続するとでメーカーホームページにアクセスして、まあ、ダウンロードファイルを手に入れてこれのアップデートを行うっていうのができますだからなんか新しいレンズが出てきたりとかしてもこれは対応してくれると思うのでその辺も安心の機材じゃないかなと思います 私過去にちゃんと動かないっていうことが実はあったんですけど、その時もアップデートしたら治った。どのメーカーのレンズにも対応できますよっていう話だったんですけど、タムロンさんのレンズだけね、ちょっと注意が必要なんですよ。ここにありますのはタムロンレンズ3種ですね。これが17から28の 2.8。それから20、40の 2.8。はい。 そしてこちらにあるのが、35から150の F2 から 2.8 ですね。えー、とこの3本あるんですが、ちょっとこれを、このマウントアダプター、つけてみたいと思います。そうするとですね、あのタムロンさんって、ここに何ていうか、シーリング加工っていうか、ゴムついてるんですよねで。このゴムがね、なんかどうやらレンズによって、形状が違うのか、交差って言っていいのか分かんないんですけど、違うみたいで。 あの使えないやつっていうかね、えー、ちょっときつい目のやつが多いんですよこれも今これ結構近いですけど一応入りますこれでも入りますきついですが入りますこれは 17-28 ですね、えー、それから 20-40-2.8 これにつけるとこの内側の赤いのとこう合わせるんですけどこれ結構きついでしょ 20-40 はちょっときついです あの最初ねこんなにきつくていいのかなってぐらいきつくてちょっと回すの怖かったぐらいただ何回か付け外ししてるとなじんできてつくようになりましたレンズ側がちょっと削れてるのかなちょっと傷がつくんですよね、まあ、これ多分しょうがないんだと思うんですよで、えー、こちらの3 5 150ですねこれもつけてみますあこれあこれきついな これきついですね今、まあこのレンズ、実は初めて今つけたんですけど、めちゃめちゃきつかったです、今。だただつきましたね。このまま Z9 につけてみましょうか。取りつきましたが、あーすごいね。このレンズ、この35、150ってめちゃめちゃいいレンズだからさ、あの、これ結構使えるっていうのは嬉しい方多いんじゃないですかね。あ出た出た。で、今ね、えー、と、これ見えますかね、上から表示。これ F1000 って出て出るんですよこれね今私手でマウントアダプター回したじゃないですかあのちゃんとついてないのねちゃんと回しきれてないってことなんですよこのつけてる状態でもうちょっと回してくださいあほらカチッっていったカチッっていったねこれでこの F 値が4操作できるようになったんで、はい、シャッタースピンの操作もできます はい、これで問題なく使えます。でね、私、あのこのタムロンの2040っていうレンズあるじゃないですか。これ、あの動画系の人が結構レビューしてて、人気あるでしょで前から、ね、気になってたんですよ。でこれ、Z で使えたらいいなと思ってたので、ちょっとマウントアダプター返して、えー、この2040の F2.8 をつけてですね、動画を撮ってみましょうか。それでちょっとオートフォーカスをチェックしたいと思います。 はい、ただ今 Z9 に10から20の F2.8 をつけて撮影します。で、あの、ちょっとオートフォーカスのね、性能的にこういうことをしてみると思うんですけど。あ、ピント来ないね。あ、来た。うん。まあまあ、うん。 一応こうやって動画っぽく、まあ私 YouTuber なんでこういうこと使い方しかしないですけど、こういうのは大丈夫っぽいですね。いけるみたいですね。これはまあチャンネル視聴者さんがご意見くださってるんですけど、このマウントアダプターを購入してですね、まあ私がいいよってお勧すすめしたからなんですけど、購入してですね、その方はまあ、あの動いてる胴体ものを撮る方だったんですけど、それでやると、ちょっとやっぱりね、オートフォーカスは物足りないって言ってました。 なので基本的にはあの私みたいに風景とか星空とかその生物っていうんですかね動かないものを撮る人とかまあこういう動画撮影でのちょっとちょっとした緩いオートフォーカスとかを使用する分にはまあ問題ないですよっていうレベルなんだなと思います一応まあ使えるんですけども早いオートフォーカスを求める人にはちょっと不似合いかも不向きかもしれませんっていうのはお伝えしておきますメガダプの ETZ21 というですね え、ソニー E マウントから Z マウントに変換するアダプターをご紹介しました。えー、皆さんもこれ使ってですね、えー、ニコン Z の可能性を広げていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけね